強い揺れを感じましたら揺れの大きさにかかわらず落ち着いてけがをしないようにまず身の安全をかかってください。またではザロー町の マジかよ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 して。